精神的解決法にあぜんです。どうも、政治いろいろの学部です。韓国の大学教授が、最悪の日韓関係を解決すべき韓国新政権と題して、中央日報にコラムを掲載されていましたので、一部引用してご紹介いたしますね。 それではいきますね。こじれるだけこじれた韓日歴史問題を解決し、破局直前の韓日関係の改善を模索する時だ。第20代大統領選挙で当選したユン・ソン・ギョル次期大統領は、岸田文雄首相と電話会談をし、韓日関係改善のために、 互いにに協力することに同意した未来に向けた希望の挨拶を交わしたが、問題は絡んだ意図をどこからどう解いていくのかだ。岸田首相は韓国大法院の強制徴用判決で悪化した韓日関係を改善するためには、韓国側が先制的な解決法を提示すべきだという、 日本政府の従来の立場を堅持している。なら、ようやく同意した両国間の協力が実行に移されるためには、文在寅政権とは異なる接近が必要となる。私は、ユン・ソン・ギョル政府が、韓国の高まった骨格にふさわしい、先制的解決法を果敢に提示して、従った出口を開き、韓日歴史問題の 解決過程で、韓国が主導権を確保することを期待する。法要論的な和解は、その解決方法の哲学的な土台になるだろう。今まで、韓日の過去をめぐる和解の模索は、責任論的和解に基づいて行われてきた。加害者が謝罪して、被害者が許すことを確信内容とする責任論的和解は、 第二次世界大戦以降、欧州国家間の和解のための理論として決定的な役割をした。欧州ではこうした形で実際に効果をもたらし、欧州連合の誕生と同時に、もはや欧州で過去の問題による深刻な対立を探すのが難しくなった。一方、1991年の慰安婦被害者、 キム・ハクスンさんの証言をきっかけに、東アジア地域でも歴史問題が懸案に浮上した。欧州に比べて歴史の和解が非常に遅れた時点だっただけに、この問題を説明して解決するのに責任論的和解論が使用された。日本が謝罪して韓国が許すという和解の模索が活発に進められ、 1993年の河野談話、95年の村山談話を経て、ついに98年の金出順・小渕パートナーシップ宣言につながった。しかし、金出順大統領の楽観的な見方は、教科書歪曲、領土問題、靖国神社参拝、慰安婦問題などの障害物にぶつかり、それ以降は、 歴史の和解が進展どころかむしろ対抗と逆行を繰り返し、そして2018年10月の強制徴用大法院判決をきっかけに、韓日関係は最悪の状況に陥った。もう責任論的な和解論はその機能と寿命をすべて終えるようだ。たとえ責任論的和解論が 道徳的な側面で正当性を持っても、現実の政治領域で実質的な効果をもたらすことができなければ、新しい和解論を模索する必要がある。私は、韓日関係の改善と歴史の和解のための哲学的土台として、従来の責任論的和解論とは根本的に異なる、法要論的和解論を提示する。 とのことで、この手の話題は当チャンネルでも他のチャンネルでも何度も何度も取り上げられていますが、日韓関係をこじらせ続けてきたのは韓国側です。教科書歪曲領土問題、靖国神社参拝、慰安婦問題などを障害物と表現していますが、正しい歴史認識を理解していれば障害物になり得るものではありません。 これらはすべて韓国側が障害物に見立てて自分たちで勝手につまずいて謝罪と賠償を要求すると言っているようなものである種の当たり屋的なやり方だと思いますこんなやり方をする国の骨格が上がるとは到底思えませんけどね自分たちで骨格が上がったと言って恥ずかしいとは思わないのでしょうかこういうのは他から言われるもんだと思うんですけどね さて、韓国の教授が言う法要論的和解論とは、加害者の立場、見解、主張を聞いて理解するものらしく、これに切り替えるには、今までの自身の姿に対する真摯な政策、つまり今までの責任論的和解論に基づいて、日本を相手にしてきた自らの姿を客観的に眺める必要があるんだそうですが、 韓国はそんなことできるんでしょうかここで言う加害者とは日本のことだと思うのですが、元慰安婦問題、元徴用工問題、下記完成レーダー照射問題、天皇陛下侮辱発言、領土問題など、日本は幾度となく立場、見解、主張を韓国側に伝えていましたが、韓国側は理解することが 本当にできるのでしょうか韓国側がこれらを理解するということは、国勢である反日を否定することになりますし、韓国が今まで主張してきた嘘で塗り固められた歴史を否定することになります。まあ、自らの姿を客観的に見たところで、我々は絶対に正しいという認識でしか見ることができないでしょうから、真摯な政策をしたところで何も変わらないでしょう。 むしろ、我々は偉大だ。悪いのは日本だ。と再認識するだけじゃありませんかね。つまり、この法要論的和解論とは、偉大で骨格が上がった韓国は、見下した日本に対して手を差し伸べてやるというものではないかと思われます。さて、そんな法要論的和解論で導き出された先制的解決法というのが、 ムンヒサン法案なんだそうです。ムンヒサン法案とは、2019年12月に、当時の国会議長だったムンヒサン氏が代表となり、14人の与野党議員が共同で発議したものですが、会期終了で廃案となったものです。これを再び進めるのが良いんだそうです。正直、びっくりしましたね。先制的解決法と、 法要論的和解論とやらで導き出した答えが、文飛散法案とはね。そもそも、文飛散法案とは、2018年の判決を認めた上で、日韓両国の企業の自発的な寄付金などを財源とする基金で、自称元徴用工に賠償する案です。日本は一貫して国際法を守れと言っています。この文飛散法案は、 2018年の判決を認めることになりますので、日本は到底受け入れられません。いわゆる元徴用工問題は、日韓請求権協定で既でに解決済みであり、いわゆる元徴用工問題に対する保障は、韓国政府が行うべきものです。日本政府及び日本企業は関係ありません。韓国教授としては、このムンヒサン法案というのが、 最大限の情報なんでしょうが、どこが相手の立場に立った法案なんでしょうか。理解に苦しみます。記事の最後では、現役国会議員154人が所属する、韓日議員連盟は、超党派的協議体で、政党の利害関係を離れて、国益のための判断と行動ができると述べ、多数の与野党議員が同意して、 文サン法案を修正して通過させることを期待するとして記事を締めています。韓日議員連盟がこの文サン法案を修正して通過させるかどうかは不明ではありますが、日本が求めているのは国際法を守れ、これだけなのです。非常にシンプルかつ明快な要求です。韓国教授は自身が提唱している法要論的和解論で、 相手の立場、見解、主張を理解することと言っていますが、教授自身が理解されていませんよね。責任論的和解論や法要論的和解論などコラムの中でダラダラと書かれていますが、結局のところ、正しい歴史認識を理解しない限り何をやっても無駄でしょう。さて、ユン政権が発足すれば、陽日をするために、 態度を難化して日本にすり寄ってくるでしょうが日本政府は毅然とした態度で国際法を守れと言い続け近寄らせないことが一番なわけですが果たして岸田首相にこのようなことができるんでしょうか今後の岸田首相の動向を注視しなければなりませんねということで今回の動画は以上になりますご視聴ありがとうございました